はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、えー、久しぶりに川崎にございます。メンデルさんにね、お邪魔しに参りました。お店の方に向かって歩いてはいるのですが、こちらのお店はね、もうめちゃめちゃ有名店、人気店でございまして、今回はね、チャレンジではなく、通常のメニューを何種類もいただいていこうと思っております。そんなこんなで、お店の方到着いたしまして、こちら、後ろに見えるのが、 メンデルさんでございます3時までの営業でね、えー、ちょっとラスト、もう3時直前に、えー、お伺いさせていただいておりまして、お客様もね、いらっしゃらない状態ですので、えー、食べながら、しゃべりながらね、いろいろと楽しんでいこうと思っております。それではね、えー、店内の方に入りたいと思います。はい、ということで、ただいまね、もう店内の方に入っておりまして、1杯目到着しております。こちらね、もうデフォルトのラーメンなんですけど、盛りがね、すごいっす。めちゃめちゃうまそうに料理する。 とえとですね、早速いただきます。もちろんスープからあー。うまい。うまい。あ、ビーニュカでめっちゃうまいなこれ。 <笑>ちなみにこれだと野菜の量とかそのままって感じなんですか、まあっこれでその<笑>何も う, い う, 状態でうーんやっぱ森すごいっすね<笑><笑>ノーマルが分かんなくなってきますよね<笑><笑><笑>よいしょちょっと続いてこれ見てもらいたいですけど炙りチャーシューっすね めちゃめちゃうまそうやわ、うんうん、らかいんだけどねお肉らしいしっかりとしたこのギュッていう食感もあって食べ応え抜群だし何よりねぶりの香りがめちゃくちゃいい。 じゃあちょっとね、続いて麺いっちゃいましょうかうわ太くてうまそうこれこの極太ものすごいうまそううわ うん、でメンフルさフにはフ、ね、結構フ殊なフがございましてこちらなんですけど五連フっていうねこの五本がフフフフフフフフフフフフフがフフフフフフフフフフですフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ いいでうまかったっすごちそうでし、はいということで続いてね2杯目でございますこちらのメニュー2杯目がねつけ麺でございますでつけ麺なんですけれども味がね種類ありまして醤油に塩にカレーと3種類あるらしいんですけれども今回はね醤油でいただきましたそれではいただきますひとまず麺いきうんよいしょ 押しがすご い, ですうまいこれね麺にもごま油が和えられてるのが香りがねしっかりあるんですよね締めた麺だけでもうまい。 醤油感とね。酸味も効いてて暑い時期にはね。これ食酸ますね。マジでうまい。 M、ののがが強いから吸うのがね、すごいです<笑>僕らはねこう随時吸ってますけど普通の方だったらあんなにはね絶対に吸れないですね えー、<笑>ということで例えばね3杯目突入でございますこちらのメニューがね本日限定で販売しております四せんという、まあ、辛いメニューなんですけどこちらは汁割と汁なしが選べまして僕はね今回汁なしを選ばせていただきましためちゃめちゃうまそうなんで早速ねいただきます汁なしなんでこれ全部混ぜます う, うまそう めちゃめちゃいい香りする。う, ん、うまい。 辛味と甘みといいいですすねねこれ癖になります、ね、うまいもちろんね辛みあるんですけど辛いだけじゃなくてあの魚介系のね甘みとか香りもしっかり入ってるんで辛いんだけど甘くてね後を引く味ですね。 汗かけましたということで、えー、本日ラスト4杯目でございます最後にいただくのが、えー、裏メニューというか、まあ、券売機にはね返ってはいないんですがそば屋風カレーというメニューでしてこれね皆さんでも食べられるメニューらしいんですけれどもこれ、ね、めちゃめちゃとにかくねいい匂いがしてるんで最後ねいただきたいと思いますいただきます いわゆる二郎系のお店とかっていう限定であのこういじゃないですかいや豚と魚介ってこんなうまいんですね<笑>そのねラーメンに比べると若干塩分高めではあるんですけどこう、ね、野菜から水が出るとちょうどいいバランスになってきて多分最初と最後で段階的にこのね味がどんどんどんどん薄くなっていくので最後までねこの重いとか濃いっていうのを感じずにねおそらくね最後まで食べきれると思います <笑><笑>うんおっ<笑> こ, これうまスープだけ飲んでももちろんうまかったんですけど麺すすった時のねうまさがね段違いですね<笑>うん Thank <laughs> you.